生々しい話とかもさせていただくんですけど貯金はいくらぐらい貯まりましたか貯金はでも今…各口です今回の動画なんですがクライアントさんとの対談動画ということで実績ゼロ、人脈ゼロ、経験ゼロ、知識ゼロ、商品ゼロのゼロベースの状態から たたたった1 1800年年半で年1800万円を達成した方との対談動画になります僕のチャンネルでは結構ですね、クライアントさんとの対談動画とかアップしているんですけども、今回アップする対談動画っていうのは結構珍しい対談動画になります。というのも、僕が教えているコンテンツ販売ビジネスっていうのは、自分の好きなことだとか得意なことを商品にして、それを販売するっていうビジネスなんですねで。今回ですね、対談するクライアントさんの方は、最初はですね、ダイエット関連でコンテンツを販売していたんですね。 でコンテンツ販売ってですね、普通最初に売り上げが出たらえ、ビジネス関連のコンテンツを販売するか、最初に出た売り上げの類似商品を作ったり、アップセル商品を作ったりとかして、売り上げを伸ばそうとするのが大抵のパターンなんですね。で今回の方はですね、ダイエット商品、プラス、さらにニッチな商品をもう一つ作って販売している方です。これ結構すごいことで、2つの商品をです、ね、バランスよく販売するって、まあ、結構難しいことなんですね。 僕の経験上、スタッフを雇わない限り、まあ無理だなというふうに思っていました。でも今回の対談者っていうのは、スタッフを一人も雇わずに1800万売り上げてる人なんですね。で、この動画を通してですね、伝えたいのは、どのようにして2つの商品をバランスよく販売したのか、どんなふうに商品を販売してるのか、どのように集客をしてるのかっていうところを根掘り葉掘り聞いていきたいと思います。また、この動画を見ていただいて、少しでも私もこういうふうになりたいだとか、 好きなこと、得意なことを仕事にして、ストレスフリーで働きたいだとか、脱サラしたいだとか、個人で稼ぐスキルを身につけたいって方はですね、こちらのゼロからコンテンツ販売で年収1000マニュアルというのをお受け取りください。また、こちらのコンテンツなんですけど、こちらのコンテンツは今後有料でリリースする予定なんですけど、 今回だけその特別にこの動画を見ている人に限って無料で受け取れる方法っていうのを最後に伝えてますので必ず動画を飛ばさずに最後まで動画をご覧くださいまたですね僕のチャンネルではいろんなジャンルでコンテンツ販売をやって稼いでいる人をアップしてますのでこちらの動画も良ければご覧になっていただければと思いますそれではスタート はいということで、最大の動画を撮っていこうと思うんですけども、えっと、名前はですね坂本さんという方で、過去にもですね何回か動画出てくれているんですけども、改めて年商1800万円、売り上げるにあたって、どんなことをしたのかとか、お客さんはどんな人が多いのかとか、貯金はいくらなのかとか、ちょっとですねその辺の生々しい話もできたらなというふうに思います。はいということで、まあ、いくつか質問していくんですけど、ま, あ、まずはじ、ま、めに年齢と職業を教えてください。 28歳で今は経営者経営ですをしてますはいありがとうございます過去の動画でも話してくれてるんですけど改めてなぜ自分でビジネスをしようと思ったのかなぜコンテンツ販売をしようと思ったのかを教えてくださいとまあもともと自分でこう何かやっていきたいっていうのとあとは将来のお金の不安がありつつっていうところであとはまあ、えー、始めたのが 3, 3年前とかですけどその時に、まあ、ウェブ うーっていうのがま注目されてたのでっていうのがきっかけですね。はい、ありがとうございます。はい、まあそのコンテンツ販売っていうのはまあ、自分のその知識とかま好きなことで稼いでいくまビジネスなんですけど、坂本さんはそのどんなテーマでそのコンテンツを販売されたんですか？ えっと、今までやってきたことだとダイエット系の特に足に特化したあダイエット系のものとあとメンタルに不調がある、えー、方のメンタル改善系とあとはまあウェブマーケティングを教えるっていうのは3つ今今はメンタル系をメインでやってます、うんなるほどまあ、今回この動画のまあ聞き肝になると思うんですけどメンタル系のねなのでコンテンツ販売されるってまあ結構認知な まあ、ジャンルにななってくるんですけど変な話僕ずっと坂本さんのこと見てきましたけど、まあ、足痩せで十分稼いでたわけじゃないですか変な話、はい、そのまま続けてても、はいうん、じゃあなんでそこから足痩せの売り上げを落としてまでそのメンタル系のコンテンツを販売されようと思ったんですかえっとまあ理由はいろいろあるんですけど、えっと、まずそのメンタル系をちょっとやってみようかなって思ったきっかけとしてはえー まあ、そのダイエット足せ系っていうのはその広告でほぼ集客してたんですね、うんはい。でやっぱり広告っていうのはまあ SNS も全部そうだと思うんですけど SNS とかよりもよりこう、まあ、Google とかのちょっとこう規約変更とか起きやすいとかっていうのがま あ, あったのでちょっと広告以外の収客系 経路を作りたいと思ってちょっと足汗でじゃあ YouTube だとかあの TikTok とかそういうのを考えたんですけどちょっともう市場を見てた時にもう他の人が出揃ってる状態だった、うんうん、ダイエット結構足合わせっていうのはちょっとここは難しいなっていうところでまあじゃあ他に自分何ができるんだろうって考えた時にそのメンタル不調に過去になってそれを自分の中でいろいろ調べて勉強して改善したっていうのがあったので。 そのメンタル系のその市場をちょっと見てみるとやっぱりあこれだと YouTube とかでいけそうだなっていうのがあったのでメンタル系にちょっとチャレンジしてっていうところがなるほどはいします、はいまあ、そのメンタル系でもそのうつ病とかいろいろあるじゃないですかなどんなその病気っていう症状なんですかそのメンタル系でもえっともう名前だけ言うと強迫性障害っていう、えー、まあ 病気ちょっと不安になっちゃうっていう、うんえー、ものですすね、うん、なるほどありがとうございます次にその僕の講座に入る前どんなその悩みがあったのかを教えてください。そうです、ね、あのまあ自分としてはその時トレーナーをやってたのでダイエット系でなんかこう稼いでいきたいな っっていうのはあったんですけど、うん、ウェブ業界っていうのも軌道に乗ってきてるっていう時代が時期だったのでウェブ系で何かできないかなと思ってたんですけどただそのやり方がよくわかんないっていう、うんうん、っていうところがまあ悩みでした、はい、かりましたで実際にその僕の講座に入ってどんな変化があったのかを教えてくださいそう、まあ、ですねあのまあ売り上げ自体もあのもちろん立ってるっていうところがありつつまあそれもあの まあ、具体的にどういう流れでじゃあウェブでご収益を上げるのかっていう流れ、過程がこうまあ分かっていけたっていうのが一つ大きいいいなとと思まますすはい、ありがとうございます坂本さんは大体半年ぐらいでそのプロダクトローンチとかっていうそのマーケティングの手法っていうその仕組みを作って。 でまあ、大体その半年ぐらいで月に100万売り上げたと思うんですけど、その月に100万売り上げた時の苦労と、でその年商1800万を達成したその苦労の違いとかっていうんですかね、それを教えていただけますか。そうですね、えっと、例えばさ最初にまあ月100万上げるっていうのは、なんかこう、ある意味、ゼロからこうちょっとずつっていうところだと思うんですけど。で 1800万っていうのはある程度こう自分の中で仕組みとかやり方が分かってる中でちょっと5800万っていうところだと思うんですけどまあそのえっと最初にその月100万上げるまではやっぱりこう0から1百0 0なのでそこがすごいなんかネットで稼げるっていう現実味がまず最初は開かないと思うのでそこが一つこう苦労っていうか精神的にちょっときつさはあった部分ではあります。うん ありがとうござじゃあ次にまあその1800万売り上げた時の苦労を教えてくださいそうですね1800万っていうのは、まあ、あ, ある程度自分の中でやり方とかなんかそういうのは分かってたので、まあ、こう苦労っていうのはまあそこに行くまでどれだけこう自分の頭の中で、うんまあ、差別化とかそういう市場調査とかを考えるっていうのがちょっと一つ。 苦、ま、労、あ、というか、苦、う、労、んうん、だったところでしょう、うんうん。なるほど。まあ、ぶっちゃけその、僕もそうだったんですけど0、0から1にする方が難しいですよね、はっきり言ってね。そ, そうですね、うん、そっちの方がイメージもつかないし、うん、やっぱ難し い,、ねうんはい。そうなんですよね。まあ、ある程度、イメージができて、その最初に0、1ができてしまえば、なんかその急にグワンっていうふうな売り上げの上げ方があるんですよね、急にね。うん、うね慣れればね、うんまあ、そこがね。 みんなゼロイチができなくてその途中でやめてしまったりとかうまみをね味わえずに途中でやめてしまうっていうそれが本当にもったいないことですよね、うん、そうですはいはいでまあ年商が1800万円っていうことなんですけど利益的には ど, どのぐらい残るものなんですか1800万円売り上げて僕の今年の場合は1300万円ぐらいが大体の利益だったです、うん、じゃあまあ約500万は経費みたいな感じですか そうですね、それもほぼ広告費あ広告費広告費ですね、はい、広告って今にその Google 広告とか最初にやってたじゃないですか今も変わらず Google 広告、はい、基本的に、えっと、今はそのメンタル系に注力してるのでもう広告はかけてないんですけどその1800万円り上げた時はそのダイエット足せの部分の売り上げも入ってるのでその足せの部分のにかけた広告が Google 広告とかっていうはいありがとうございます はい、でちょっと次に生々しい話とかもさせていただくんですけどあの貯金はいいくらぐらぐ貯まりまりしたか預金はでも今ぐらいでその 1,000 万ちょいと か, ぐらいですか。はいす<笑>ありがとうございます。はい、では、まあ、ちょっとこれも聞きにくいちょっと質問だったの質問なんですけど、まあ、そのメンタル系 の, そのお客さんっていうのはどんな人がいらっしゃるんですか もちろんそのメンタルに不調があってのことだからまあ依頼するんですけど実際そのお客さんとやり取りする時 の, その苦労だったりだとかその辺をちょっとお聞きしたいです。そうですねやっぱりそのメンタルに不調がある方なんで結構それのレベルっていうんですかね、うん、あのっていうのがやっぱり人それぞれ違うので、うん、も, うものすごいこうちょっと不調の度合いがちょっと強すぎる人とかはなかなかこう。 ねラ、ライン上とか、メール上のやり取りが最初なので、そこを文面上だけだと、ちょっとそれが。対応が難しかったりとか、うん、する場合もあるので、そこが一つちょっと。難しさではあります、ねうん。ありがとうございます。うん、まあ、実際にその、まあ、商品を、まあ、売るにあたって、その単価はどれぐらいで売ってるんですか。なんか、本当にちょっとジャンルごととかでも違ったりするんですけど、まあ、えっ、ー、と。 一番低いもので、まあ、20万で持った高いものだとあこれはマーケティング教えるとかですけどこれ90万とかああえっとメンタル系だったら一番高いやつでいくらぐらいですかああメンタル系はえっ、ー、とい今で30万ぐらいんです、ね、30万うん<笑> 30万払うんですねやっぱりメンタル系ってうんやっぱりこうやっぱ何ですかね それによって仕事ができないとか自常に複に支障があっていうことがあるのであ、はあ、まあ僕も過去にあの同じようにメンタル崩した経験があるんですけど、うん、僕でも多分はいこうなんかそうやって改善していけるきっかけがあるんだったら多分払うと思います。 やっぱり僕のクライアントさんでも、うんまあの、対人恐怖症で売ってる人だったりだとか、うつ病で売ってる人がいるんですけど、はい、やっぱり単価もね、うん、10万から30万ぐらいにやっぱ上げれたりとかするんですよね。僕の LINE とかの相談でも、まあ、私昔うつ病でこういった経験があって、これをなんか発信したいっていう方がいらっしゃって、私のコンテンツって本当になんか、 ね、10万とか20万で売れるんですかみたいな感じの、まあ、質問とか来るんですけどあの売れるんですねやっぱりやっぱりそれだけ、うん、そのうつ病とかで働けないと か, なんか恋愛ができないとかもう健康もガタガタとか死活問題なわけですよねでそれを解決できるんだったらぶっちゃけね10万だろうと30万だろうと50万だろうと払う人は払うわけですよねやっぱり次の質問なんですけど商品はどんなふうに販売されてるんですか えっと、商品は、まあ、その1回カウンセリングっていうのを挟むので、うんうん、そこで、えっとまあ、その人の現状とかあのお伺いしながらおで希望であればあのその長期のサポートでもやられるのでそれの説明をするで、まあえー、長期のサポートを変われるか変われないかもその人に決めてもらうっていう形です。うん やっぱりまあそのどんなコンテンツもそうなんですけどやっぱりカウンセリングだとか一回まあセミナーだとかやっぱ挟んだうううがいいいでですすよ、ね、こういうのっってねそうですねそやっぱり相手としても一回なんか喋ってみないとわかんないっていうのもあるだろうし、うん、まあこちら側としても本当にそれこの人は自分のサポートでだろうか改善できるのかとか、うん、まあそういうのもちゃんと見入れる。 ので、まあ、1回挟んだ方がいいと思い、ね、うん、やっぱ僕も、まあ、その高額コンテンツ売るにあたって、まあ、最初になんか別の教材を購入していただいたりだとか、まあ、セミナー参加していただいたりとかをして、まあ、コンサルティングだとか高額な、えー、商品のご案内とかっていうのを し, していくんですけど僕あらかじめその高額の商品を、まあ、セールスしてさせていただきますっていうふうに、まあ、前置きをさせていただくんですけどやっぱそういったメンタル系のコンテンツでもそういった 前, 前置きっていうんですかねあのそういったのってしてるんですか初めに。 あそうですね。あの、もう、1、えー、回僕のカウンセリングを申し込んでもらうときに、その申し込みの、まあ、名前とかを記入して送ってもらう、申し込みしてもらうんですけど、うん、そこに、その長期のサポートの説明、希望されるかされないかをもうチェックしてもらうようにしています、うん。ありがとうございます。はい。で、次に、えっと、川口とのやりとりで、なんか印象に残ったエピソードとかあれば教えてください。そうですね。あの まあ、こうその都度都度まあ Zoom とかの電話とかしながら、一個一個進めていってもらえたっていうところがあるので、まあ、やっぱりこうですか、ね、ただ動画見てっていうよりかは、そっちの方が、えー、自分でわからないところとかもこう教えてもらったりとか、えー、そういうふうにできるので、ここがすごいあの、まあ、良かったなっていうところでありますね。はい、はいありがとうございます でまあ、残り、まあ、2点質問させていただくんですけど、まあ、実際に、まあ、そのビジネスして、まあ、その生活とか、えー、心境とかに何か変化ってありましたか、まあ、結構大きい変化だと、まあ、思うんですけど改めてそうですね、まあそのうん、物理的な変化としては、まあ、そのある程度やっぱ自由自由というか、まあ、時間 の, その何時に起きなきゃとかもある程度ないですし。 えー、そこら辺が物理的な変化であとはもう心境の変化もそうですねまあトレーナーの仕事とかその会社員的なところでやってた時はやっぱりこう、えー、かいくら仕事労働量あってもまあお給料上がらないとかやっぱりこう自分なりにフラストレーションがたまる場面もあったんですけど今っていうのはある意味こう自分でいろいろ頑張んないともちろん売上とかは。 上がっていかないんですけどこうどうやって上げていこうかというプラスの方向で頭をこう使えるようになった日々っていうのが一つ、うん、ま心、あ、境の変化としてはまあ、大きいのかなというのを思いますありがとうございます実際にえどんな人にま僕の講座を進めたいですか そうです、ね、僕当時の僕と同じよう な, なんかこう自分でやってみたいとかこういうスキルとか知識があるんだけどそれをどうやって売り上げまでの動線につなげていいか分かんないとかっていう人にあの受けてもらうとその流れが分かって売り上げにつながっていくのかなと思います。はい。 ありがとうございます、はい、でごめんなさい、最後の質問なんですけど、まあ、実際にその成果とかを出すにあたって、まあ、どんなことを意識したらいいと思いますかまあ、その、えー、ありきてりたりなところで、そのとりあえず、これ、えー、こういうのが続かない原因って、まあ、モチベーションが一番大きいのかなと思うので、うん、とりあえずなんか自分の中で売り上げがとりあえず1円でも上がるところまでは、もうな何が何でもやる。 で決めておくっていうのが一つあると思いますしあとはそのまあ僕個人がこう思うのはそのコンテンツ販売でやるっていうの前提だと思うんですけどそのコンテンツ販売って自分の知識とか何かの分野でこうサポートを提供していくっていうところだと思うんですよね。でなんかその ま、マーケティング的なところの勉強ももちろん大切なんですけどなんか一応僕の中でメンタル系とか足汗系とか、まあ、ある程度特殊なところとかそういうところでまあ売り上げてるのそこに対しての勉強もすごい必要だと思ってて結構その売り上げもそっちの方の勉強とかに僕はかけてたりもするのでそこがなんか自分の中で深掘って深掘ってメンタル系の仕組みとかなんかそういうのを深掘っていけるとそれが結局 じゃあマーケティングで市場調査とか差別化ってするってなった時にそこの深掘った知識の深さがあればあるほど差別化もしやすいし他との競合との区別もしやすいしでもちろん知識がある分悩みも改善してあげるしで実績が溜まってってこ う, うまくいくと思うので、うん、マーケティングとかの勉強ももちろんですけど自分のその分野も ちゃんと深掘って他の人より誰よりもっていうぐらいで勉強していくのがなんか長期的に見た時に必要なのかなと思います。うん、なるほど。ありがとうございま す, すごくいい意見、参考になります、僕自身も、はい。ということで、対談の動画は以上になるんですけども、まあ、自分にもこういった知識があるだとか、得意なことがあったりだとか、こういったことでお仕事してみたいだとか、ウェブマーケティング学びたいとか。 っていうのはですね意外とその学べば意外とできちゃったりとかするんですね坂本さんももうほんと商品ゼロ人脈ゼロ知識ゼロ経験ゼロからこんなゼロ状態からでもこういった売り上げを出すことができているんですねなので実際にその学べば、えー、とあなた自身も必ずできるようになるので良ければ僕自身の YouTube の他の動画とかも見ていただければと思いますはい最後まで動画をご覧いただきましてどうもありがとうございました まあ、大抵ですね、まあ、僕みたいなそのコンテンツ販売のコンサルタントの人って、まあ、ビジネス系で対談動画出している人が結構多いんですけど、まあ、僕のクライアントさんって、まあ、自分の好きなこととか、まあ、得意なことで稼いでいる人が結構多くいらっしゃるので、結構参考になった方も多かったんじゃないかなというふうに思います。他にもですね、僕のクライアントさんでは、英語をコンテンツに販売している人だったりだとか、あと、がん克服方法を販売している人だったりだとか、あと、恋愛系のコンテンツを売っている人、 あとスポーツ上達方法を販売してる人だったりだとかあ指名を取る方法とかいろんな本当にジャンルでコンテンツを販売して稼いでる人もいらっしゃいますで自分の好きなことだったりだとか得意なこととかあと知識をお金に変えて仕事にしたいっていう方はですね一度僕の YouTube のチャンネルの動画を見ていただければと思います好きなこと得意なことで仕事するための方法とかを結構公開していますのでよければ見ていただければと思います 先ほどお伝えしましたゼロからコンテンツ販売で年収1000万マニュアルというのもですね、こちらの受け取り方法なんですけれども、こちらの動画に参考になりましただとか、勉強になりましたとか、頑張りますとか、何でもいいんですけどもコメントをください。で、良ければグッドボタンを押してくれると嬉しいです。で、僕のですね、この YouTube の概要欄に僕の公式 LINE のリンクがあります。 そちらに僕の LINE 登録していただいてコメントしましたと一言言っていただければ僕の方からゼロからコンテンツ3倍で年収1000万マニュアルというのをお渡しさせていただきます先ほどもお伝えしたようにこちらのマニュアルなんですけども今後有料でリリースする予定ですいつ有料にするとかっていう告知はこちらから特にはしませんので本当早めに受け取るのをお勧めしますということで対談動画は以上になりますここまで動画をご覧いただきましてどうもありがとうございました